こんにちは G です。今回は久しぶりにうぶんつうまてのお話。うぶんつうまて 22.04 が今年の4月に公開されました。公開前の1月にデビューしていますので10ヶ月ぶりですね。まて 22.04 ジャミージェリーフィッシュは安定したディストロです。 常用はしていませんが、アップデートなどメンテナンスは続けていました。常用じゃないのはレスポンスが少し悪いかなぁと感じてるからですが、Ubuntu よりはマテの方が勝手がいいと思っています。さて、10月はアップデートの季節。本日、マテコミュニティから 22.10 の公式版が出たよと案内がありました早速画面のサイトでリリースノートを見てみましたついでにダウンロードを試そうとしたんですがラズパイ版がないうーんじゃあアップグレードを試してみましょうということで部分2まで 22.10 の紹介です部分2までの現状は画面の通りですま22で 22.04 で 2.1GHz にオーバークロックしていますではアップグレードをやってみましょうコントロールセンターを起動しますソフトウェアアップデイツを起動 アップデートタブをクリック。Notify me of a new Ubuntu バージョンをクリックして、For any new version を選択。ちょっとコツがいるんですが、押しっぱなしじゃなく、チョンと Alt キーと F2 キーを同時押しします。アプリケーションの実行ウィンドウが表示されますので、 画面のようにタイプして実行ボタン。アップデートのチェックが始まり。二十二点十があるよと通知されます。アップグレードボタンをクリック。画面にキネティッククールーのリリースノートの紹介があるんですが。 URL が間違ってます正しい URL は画面の通りですアップグレードが始まると終わるまで待つしかありません私の環境では55分かかりましたネオフェッチとシステムモニターで確認 ちゃんと 22.10 キネティッククールーになってますねメニューを見ても 22.04 からの変化はないですねアップレットではネットワークアイコンは今まで通り日本語が未決キーボードアイコンは日本語になりましたねパワーアイコンでは、 日本語、英語が混在してるんですが気になるのが用語が統一されてない AboutThisComputer ではシステムモニターが表示システム設定ではコントロールセンターが表示されますシステム設定コントロールセンターどっちなんだということです記述系では相互を避けるため 用語の統一は極めて重要です。些細な例では、メモリとメモリー。この動画では、作成時に用語統一には気を使っているつもりです。漏れが山ほどあるかもしれませんが。プランクのドックで、ゴミ箱のアイコンが可愛く変化するようになりましたね。 コントロールセンターを見てみます。下にスクロールすると途中で止まってしまいます。以前の 22.04 では下端にユーザー向けの文字があるのにスクロールできない状態でした。22.10 ではルックフィール以下は見えないようになりました。その代わりに マテユーザーザといいうアプリが追加されていますでも言語設定などはコントロールセンターで使えない状態が続いていますそれでその「マテユーザーマネージャー」なんですが自動ログインちょっとアイコンが変ですがこれ機能しませんどうやっても自動ログインになって パスワードログインにならならいんです多分バグと思いますけどちょっと危ないインシデントですサウンドの設定のサウンド効果では警告音が選べないデフォルトテーマしか利用できません別のサウンドをインポートする UI もありませんしね まだ未完成な部分かもです他にも日本語化が未完なアプリがいくつかあります個人的にはあまり金銭に触れるものではないんですがリリースノートで宣伝してた壁紙を見てみましょう何でも AI が書いたものだそうです なんだとしかコメントできませんうん不採用マテではセロロイドが標準アプリ試してみましょうシステムモニターを立ち上げて再生してみます GPU, 30 ね、GPU 支援ちゃんと動いてるようですいやーまともなセロロイド久しぶりに見たな今度はブラウザー Firefox はバージョン106と最新版です b 再生を試すと少し駒落ちが多いですまあフル HD 再生は我慢できるレベルですけど 部分2のリリースノートにあった WebP サポートも試してみました。標準のマテ画像ビュアーでちゃんと表示できました。これは Kinetic c o o l なんだから当然でしょう。SSD からの起動も試します。SD をそのままエッチャーで SSD に焼きます。パーティション調整は不要です。 いつものように GNOME d i s c s でベンチマークを取ります DISCUS も日本語化まだですね SD は4 6メビバイト秒 SSD は 360MB 秒でした SSD 対応は大丈夫と思いますが部分付けはトリム関連の情報があまりないのが不安ですターミナルで画面のようにタイプします多くのディストロが ウェイランド対応を進めている中最新版のマテのディスプレイマネージャーは X11 のままですウェイランドへの移行は予定されていて未公開な状態です実はマテはミールというディスプレイマネージャー経由でウェイランド対応を行っているらしいですですから ウェイランド対応までまだ時間がかかるんじゃないでしょうか今回のアップグレードの変更点は多くありません評価しながら思ったのは「待て」は軽く「KDE」は重いと言われますが本当かなということです体感的に「KDE」の方が軽い というか、マテが重いというのが正確なのかな。マテ 22.10 はかなりいいディストロです。Ubuntu よりは断然快適。全然悪くない。でもでも、もっさりして遅いです。動作はかなり安定しているので、 マテを使い続けてる方は、22.10 へのアップグレードをお勧めします。これから Linux を始めようかという方には、Ubuntu 系以外の選択肢もありと思います。個人の感想ですよ。ご覧いただきありがとうございました。 アマゾンのアカウント情報を更新しろという詐欺メールは毎日来ます1週間ほど前から新手の詐欺メールが毎日来るんですがそれが面白い税務署からの未払い税金のお知らせという表題です 何せ日本語が下手こんなの笑うしかないでしょうこんな漢字日本で使ってないし中国人の仕業ってバレバレ税務署からのメールと書いてるのに発行元は国税庁って受け狙いそこの中国人 日本語と税制、勉強してからやり直し。ではまた次回。